今回なんですがこれまでメタバースについて動画を作っていく中でなかなかメタバースの良さというものが伝わりにくいんだというふうに感じていますそれは具体的な職場環境が変わるというイメージがお伝えできていないということが要因なのかなと思いました VR 空間で仕事をするということでまず知っておいていただきたいのはその仮想空間の中にパソコンを持ち込むということが可能だということを知っていただきたいなと思っています また、キーボードについては、実際の物理的なキーボードをそのまま使用し、ディスプレイだけ VR 上に、デュアルディスプレイでもトリプルディスプレイでも、数も大きさも変えられるような形で導入することが可能になります。まず、この一点だけでも、仕事の効率化が進むという意味で、職場環境を VR に移す意味があるのかなと思います。次回はもう少し別の面にも話を進めていきたいなと思います。今回はここまで。次回もお楽しみに。